ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。新幹線の鉄道模型のショーケースです。東北新幹線は映えるなー北陸新幹線の輝きもいい色ですね。こっちには、トミックスの新幹線が並んでいます。東海道新幹線は、青と白のままですね。九州新幹線は、キャラクターがラッピングされていて、かわいいですね。 山陽新幹線も、いい色使いですね。加藤なのに、トミックス製品が売ってるんですね。ドクターイエローです。最新のハイブリッド車も売ってますね。4400円のキハが、ポケモン色になると13000円わら。 マイクロエースも売ってますね。スイスの氷河特急が売ってます。端っこには、レストランカーですよ。京都駅店プロデュースの C57 トップナンバーかっこいいですね。手前の C11 は、小型化されたそうですね。テンダーと同じサイズには、驚きます。私が持っている C11 よりも、金色塗装がされていて、いいなぁ。 アメリカはでかいスイスのワコネト山電車ですこちらは日本のワコネト山電車です海外の貨物列車です世界には色々いろいろな列車があるんですね 氷河特急欲しいなー。オリエント急行荷物車です。2階では、ホビセンフェスティバルをやっていました。関洋太郎さんが、8620型東北使用蒸気機関車について、プレゼンしていました。中から、京浜急行の赤電を取りました。 綺麗に整備されているから、今でも、走れそうですね。おおここから見てね。かっこいい。京都貨物駅を再現していますね。新ホビ線5周年記念の、金色のパワーパックは、ピカピカですね。直通運転の私鉄の N ゲージが揃ってますね。昔、私鉄といえばグリーンマックスでした。 ということで、ご視聴ありがとうございました。